OK, step 3レーザー r 1さて、さっきのステップに は, には終わってたところには、コーレント な, な, な, な光はどうやって作れるでしょうとの話してたんですが、こういう図がありましたよね。多分皆さんが分かっていると思うんですけれども、こういう箱は何でしょうこ う, こういう箱は、レーザーですよね。じゃあ、これがちょっとあの説明するんですけれども、 このステップはちょっと長いんで、ちょっとあの一緒に我慢してちょっと進みましょう。で、laser ーーいうのは、それが、がただ の, の言葉ではないんですが、それが、とアクロニウムで、それはアブレビエーションなんですが、Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation なんですが、それが、えー、っとこの stimulated emission っていうのは、それが誘導放出。 なんでそれ が, が、まあ、あの光 物, 物質あの総合作用なんですけれども、そういうライト と, と光、えっと、ライトとマッタル の, の, のインタラクションなんですが、こ, れこういうふうにはコヘレントのライトを作れるんですよね。そうすると、まあ、このライトのアンプリフィケーションの場合には、これがだんだん光は強くなることでしょう。さて、 この光物質作用、総合作用なんで、これが、基本的に3つ の, のことは重要なんですが。これが先 の, の、えっと、エネルギーレベルの、エネルギーレベル図なんで、これが1つの原子が、今はキサイテ t e d の状態には な, なってるんですが、イ気状態。で、それが、えっと、来て状態に落ちること が, が、これが1つ目なんですが、 こういう場合には格子 が, が単一は出てきますよね。これがスポンティニアスミッションなんですが、自然放出。で、えっと、二つ目、二つ目なんですが、えっと、その、規定状態から始まって、えっと、光が入ってくると、そのエネルギーラブル上がってくるなんですが、その、その、規、え、定、っと、状態から冷気状態になることは、これが、が、 Stimulated absorption というのは誘導吸収なんです。で、三つ目は、えー、と光が入ってきて、えー、と原子 が, がその冷気状態 な, なんですが、と光を取るんですが、その最初の光が通るんですが、それ が, が直接原子には、あの アブソープションとかにはならないんです、えー、とその光 が, が通ると、その待ってた原子が、それも、えっ、ー、と、イキ状態からて、規定状態 に, に戻ることなんで、それも格子が出 て, 出 て, 出てきますから、最初には一つの格子が入ってたんで、最後には二つが出てきますね。インプットは一つの格子、アウトプットは二つの格子になります。 これは stimulated emission, 誘導放出なんです。<笑>で、この場合にすると、格子 が, がと周波数は一緒ですし、と方向も一緒ですしと、位相も一緒なんですが、あと は, はあのポ r ラリゼーション も, も一緒 に, のの に, にはなるんですが、この場合にはあまり重要ではないです。 そうすると、この光はコヒヘエントの状態と言います。さて、これがアンプリフィケーションにもなるんですが、インプットの光とアウトプットの光には、そのアンプリフィケーションの場合には、アウトプットの光は強くなることです。そうすると、こういう風うには、エクサイテッドなアトムなんですが、霊気状態のアトムにすると、 原子を、えっと、光を入れて、その原子を通して、えっと、もっと強い光が出てくることです。で、それが、がまあ、一つから二つになって、二つ か, から四つになる。まあ、こういう、質的 な, な, な関数ではなる場合もあります。そうすると、問題は、 すべての原子はそういう冷気状態にはなってないから、どうやってその冷気状態を作るとか、どうやってそ使うのか、それが、が、レーザーのデザインの一番重要なポイントです。さて、ちょっと数えてみましょう。まずは、と単一 の, の格子は一つ入れて、それが、がえっ、ー、と, と、原子の状態によってと出てくる格子の、の、 状態なんですけれども、まあ、一番多い の, の, のは、えっ、ー、と、その光は入ってきますが、原子には当たらなくて、それが影響はないことなんで、それが、インプットは一つ の, のと格子と、アウトプットは一つの格子だから、状態はあまり変わらない。で、もう一つのやり方としては、あの、 一つ の, の格子入れて、一つ の, の, その原子、当たる原子が来ている状態になっていれば、格子が誘導吸収になってしまう場合には、アウトプットはゼロの格子になります。で、インプットは一つで、アウトプットはゼロなので、もちろんそれが光の強さは下がりますよね。 で、もう一つとしては、一つのインプット、一つの格子はインプットして、当たる原子が、その、励気状態になっている場合には、えっ、ー、と、アウトプットが、ね、えっ、ー、と、放出が、格子は二つになります。で、そうすると、とこれ、これが誘導放出なんで、そうすると、と、光は強くなります。で、これが、と、格子の数が変わります。 さて、あと、もうちょっと具体的な例を見てみ、えー、ると、これが例えば、四つの原子を使いましょう。で、n sub g は ground state、えー、規定状態にある原子なんで、n sub e は冷気状態、それが excited state ですがと、こっちには最初のと初期状態は、はえー、と四つ と, と も, とも、えー、と規定状態になっているんですね。 そうすると、光が入ってきて、さっきの3つ の, の, の、あの、光物質総合作用によって、それが3つの選択肢があったんですよね。何も影響はないと、と、とえっ、ー、と、誘導放出と誘導、えー、と、吸収。じゃあ、それが、えっ、ー、と、放出はないなんですよね。エク サ, エクサイ t e d s t a t はないなので。そうすると、と、こういう誘導吸収にしかならない。 そうすると、例えば、二つ目の原子は、それが、それが吸収して、えっと、残りの状態は、三つの、の、えっと、規定状態と、一つは、励気状態になっているんですね。もう一つの、の、格子が入ってくると、まあ、この場合には、と、確率的な、の、のことを行うんですけれども、今の状態にすると、と、三つは、えっと、規定状態と、一つは、 レー状態なので、まあ、確率的には、えー、と放出じゃなくて、吸収 の, の場合は多いなんですよね。そうすると、それが、まあ、例えば1つ目はそれが上がることにはなるんですが。そうすると、3つ目の格子が入ってくると、今は 50-50 なんですよね。えー、とーキ状態と規定状態は一緒 な, なので、まあ、確率的には一緒なんですが。 そうすると、まあ、光の 強, 強さが、確率的には、統計的にはあまり変わらないんですね。そうすると、どうやって、その、あの、吸収はどうなるでしょう。そうすると、この場合には、と3対4に、3対1になってるんですが、で、次には、えっ、ー、と、 次のステップとしては、えー、放出の方が確率は高いでしょう。ですが、これ、えっ、ー、と、ユー放出 に, に, になる場合には、それがどういう状態 に, に, には、えーと、統計的には多くなる場合か、これがか N sub E の数 は, は N sub G より多い場合。でこれが population inversion の, の, のことなんですよ。これがか、 反転分布に と, という概念なんですが、そうすると、えっと、多くの原子がその excited state になっているんですね。じゃあ、そうすると、一つの重要な問題が行うんですけれども、これが、n sub g の場合 が, が多い場合には、n sub e は増える。n sub e が多い場合には、n sub g が増える。 で、それが連続に続くと、まあ、想像できると思いますけれども、最終的には NG イール NE は, は, は, は, はとエンステージになるんで、まあ、入れている光と出てくる光ははの強さは一緒になる。あと入 れ, 入れる格子と出てくる講子は一緒になるでしょう。で、こういうこういういえっと反転分布にはどうやってできるのでしょう さて、一つの基本の概念としては、さっきのことは、トゥー・レベルのシステムをお話 し, していたんですけれども、規定状態とと、れき状態は一つずつ使っていたんですが、それじゃなくて、3つのステートの原子を使うことになると、その反転分布を作 る, 作ることはもっと簡単になるんです。それは、 次のステップで説明します。